みなさんこんにちは。無印系男子太郎です。今日はこの動画を見てくれてありがとうございます。今日はね、またいつも通り無印の。あ無印良品の動画を買ってきたよ。今日はね、何を買ってきたかっていうと。開けるね。こちら。ほほほ ほ, ほ, ほ, ほほ。ほほばオイル。このほほばオイルってものを。鼻の黒ずみに。さあって塗って。 擦ってクレンジングで落としてあげるだけで一瞬で鼻の毛穴の角栓が取れるんだってわーこれはね TikTok で見たんだその動画をちょっとみんなにも見せるねどうぞ これを適量鼻にぐるぐるって塗るそうです。まずね匂い感からレビューしていきたいと思います。まず匂いです。うわあああああ。すいませんまだ開いてませんでした。すいません。あ、ほぼほぼ無臭みたいな感じですね。嗅いでみてください。うんうんうん無臭ですねほぼほぼ。ちょっと手のひらにのせてみたいと思います。 見えますかねほぼほぼ水っぽい化粧水よりはちょっととろみのかかるローション系みたいな感じですね結構伸びやすい感じですね現状の鼻を今皆さんに見てもらってからこれを塗ってぬりぬりこすって5分間放置して洗顔した後どんくらい変わったか皆さんに見ていただきたいと思いますまずまず今の僕の鼻の状態を見ていただいて 見ていただきたいと思いますはい、消しますライト、オフやばいやばい、ちょっとこれめんどくさいなライブケツのどうでしょうこんなもんで暗、なんかだ暗すぎても明るすぎてもダメなの。今こんな感じです、鼻の毛穴うんはい、ということで今からホホバオイルを塗ってマッサージして5分ほど放置したいと思います塗っていきます せっかくの機会なのでたくさん塗っていきたいと思います、えっと、以前ねオリーブオイルを使って小鼻の角栓を使った動画が100万再生以上されたのでこの動画もきっかけにたくさんの人に見ていただけたらいいなと思いますいつもより多めに使っていきますいつもっていうか使うのは初めてなんですけれども、えっと、前回オリーブオイルでやった時よりもちょっと多めに塗っていきたいと思います 擦った感じ、角栓が取れてる感じはあまりないですけれども皮脂がねちょっとついてる感じはあります手の上にはいこんなもんでこんなもんででもやっぱり鼻のザラザラとした部分が手に残る感じがしますやっぱりね鼻の小鼻の黒ずみの表面のボコボコした部分やっぱり少しずつ浮き出てきているのではないでしょうかはいということでこの上からラップをかぶせて5分ほど放置したいと思います はい、5分放置しますこれから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと主演はもちろん君で僕は助演で監督でカメラマン少し寂しそうな君にこんな歌を聞かせろはいということで皆様 洗面台に移動したので今から洗顔をしていきたいと思います、えー、今回使う洗顔なんですけれどもこちら、えー、とニキビ用ニキビ肌の方がすごく一気に肌質が変わったとされる固形石鹸なんですけれども名前はちょっと忘れたのでこちらに書いておきます、はい、こちらを使ってやっていきたいと思いますあんまりおでことかはさらしたくないんですけれども出させていただきますちょっとこんな感じでやらせていただきたいいと思います やっていきますまずはがしてーいいでまず少しずつ、えー、洗顔料をとって結構僕は大きめの泡をふんわり作って洗いたい派なので結構多めにとりますそしたらちゃんと泡立てきて泡立てることがしいやっぱすごいですね僕の、うん、猫背というものが。 たら洗っていきますせっかくなので全部洗っちゃいましょう本来はクレンジングなのかもしれないですけど TikTok にあげていた方があの普通の洗顔で行っていたので自分も洗顔でね泡でちゃんと落としてあげたいと思いますこれは皮膚には直接触れずに泡の上だけを滑らせてるイメージで洗ってます その方がねよく落ちるみたいなので。はい、ということで洗顔した後は綺麗なタオルで顔を拭くようにしましょう。 それでは頬、無印良品の頬ほばオイルでどれだけ鼻の毛穴が綺麗になったのか検証しますあすごいじはいこんな感じですうん個人的に元の毛穴が詰まりすぎて。 あのあまり変化はないと思うんですけどちょっと光つけろ光つけろ光つけろ光光 光, つけろ光つけろ触った時のあの感じ前まであったザラザラ感は一回で結構取れた感じがありますねでそもそもなんだろう前回オリーブオイルパックをやった時もそうなんですけど頬バオイル自体肌を傷つけずに毛穴の角質に効果のあるみたいな感じらしいので ほほばの種子から絞ったオイルなのでほぼほぼオリーブオイルと成分は変わらないと思われますまあオリーブオイルパックに次ぐほほばオイルパック的なものもいずれできたらいいなと思いますこちらなんですけれども無印良品にて 50ml で800900円くらいで買えます買うことができます 50ml って少ないかなって思うかもしれないんですけれども本当にその鼻だけ使う分には多分23ヶ月は持つと思うので ぜひお試し900円で綺麗な花が手に入ると思ったらいいと思うのでお試し程度に買ってみてはいかがでしょうかはいということで今回はオーバーオイルにて花の小花の角線を取る動画でした次回もぜひ見てください太郎でしたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ<笑><笑>